それでは信頼性を劇的に向上させる STMicroelectronics の h v h e v 用オンボードチャージャーについて紹介いたします。デモボードは最大 21kW 出力まで対応可能な OBC システムになります。一層入力では 7kW となっており、インターリーブ動作で1モジュールに偏ることなく3モジュールに均等な負荷をけ分散することで高い信頼性を得ることができます。マイイコン、ゲーー。トドライバー すべて ST 製品揃えることができるため OBC 設計を考えられてお客様には ST ソリューションをぜひご検討ください<笑>デモボードの外観になりますシステムとしてはインターリープトーテムポール PFC とデュアルフルブリッジ LLC となっており入力は単層と3層を想定しています左側が入力になり大きなコモンモードチョ彫刻力2個あり オレンンンジ色のの円筒状が DC バスのコンデンサーになります。そして画面上側に支えマイコン SPC58N84EN7 がありこの PFC をコントロールしています PFC では SICMOSFET である SCTH35N65G2V-7AG のほかゲートドライバーは絶縁機能付きの STGAP1AS です サイリスタ TN3050H-12G また整流ダイオードに STBR3012G2Y を使用しています AC 入力範囲はユニバーサルで最大入力電流は 32A 平均電流も搭載となっています LLC ではシリコンモスペットの m 6シリーズである STB47N60 DM6AG を使用ゲートドライバーはハイサイドローサイドがコントロールできる A6387 を搭載しています整流ダイオードは SIC ダイオードである STPSC20065GY になりコントローラーは PFC と同じサイマイコンを使用しています出力電圧は 250VDC から 450VDC で スイッチング周波数は 80kHz から 310kHzC モードと CV モードは使用可能ですフルデジタル制御により電力容量で決定されるコイルコンデンサー以外はコンパクトに仕上がっており設計の参考になれば幸いですご視聴ありがとうございました